行くな。サンタ行くよ。あいま彼行くの？あ。フリーをフリーしないってこと？フリーしないってこと？フリーフリー今これフリーしないってこと？ こっが怖い何やってんのバッじゃないか いいで す, すごいライン上走って切るよ。あ<笑> はいはい。<音楽><音楽><音楽> 止まってるわ。匂わないか おじょうさんおじょうさんだね。 いいぞいのな。 忘れ最悪そういうキャあ、いややううそ、はい、あいーよ、いいいいいいいいいよいいよいいよあいいよけけいいいいいいいいけるいけるるいい 今, だ 今, 今3体<笑> い い, ったーいーぞ、どんた行け、どんた上がりました行、えー、け。 動目が落ちそうだよ、まちゃん。 っっんさんんんささこれはドライだだななウエッ ト, だなウエットうですまたーちゃんも行こういくか おっさんんたらちれれる慣れる、そのうちんダメだよ、俺だから。 也得